熱戦を制し、スキップの藤沢さつきは、接戦のスコアで行くのは分かっていたことだったが、我慢強く戦い切れたことが良かった、と振り返った。ロコソラレは4から3とリードして前半を折り返すと、第6位にはスキップ藤沢のスーパーショットで2点を加えた。それでも、その後1点差とされ、第9位にスチールを許して追いつかれたが、第10位に決勝点を奪った。 一時リーグ最終日の3日は妹分にあたる LS、北見、ロコステラとの姉妹対決などが組まれている。参加級チーム中、上位4チームがプレーオフに進む。